ボンジュールフランスなんと在住のノリです。今日の動画はですね、生後三日の娘との一日の様子を動画にまとめてみました。 まず初初めののシーンはででですすね日ををいい最初のミルクをあげているところです私はですねあの混合で育てていてまず母乳をあげてからそのあと足りない分をミルクで補給するっていう感じなんですけど今ねこの開けようとしているボトルは新生児用の1回こう飲みきりタイプのミルクでしてこれはね病院側から全部支給されます。 このボトルはですね。横にメモリがついているので、赤ちゃんはね。どれぐらいミルク飲んだかわかるようになってます。そしてね、ミルクが飲み終わったらゲップをさせて、その後はね。押し目交換をしてます。なので、こう母乳をあげてミルクを飲ませて、おむつを変えてっていうのを私は一つのルーティーンにして過ごしてました。 さあ、5時になりまして、今日2回目のミルクですね。ここでのね。流れもさっきと一緒で母乳をあげてミルクをあげて押し目交換をしてっていうルーティーンをねしてます。 この後もしっかり寝てほしいんですけれども夜中にこうやって覚醒しちゃうのは新生児あるあるですよねなのでね赤ちゃんが落ち着くまではこうやって抱っこをして私はよく読書をして過ごしていました今朝の今朝の7時20分で朝食の時間ですね。 今日はね、ちゃんとショコラ賞をもらいました。ね、このあったかい牛乳とのチョコレートの粉で自分で混ぜるんですけどコーヒーに、ね、そんな普段飲まないんですけどそう昨日もらったコーヒー飲んだらすごいまずかったんで書いてもらいました。 パートナーはですね、朝に1回夕方に1回来てくれてその間ね赤ちゃんをこうやってお世話してくれて私はねゆっくり休むことができました。 昼の時間になったのでご飯をいただきます。今日のご飯はこんな感じ。いただきます。今ね授乳の途中だったんだけど途中で寝ちゃって力つけて<笑>ちょっと一旦中分。 起こしても起きないから一旦、寝かせようと思います赤ちゃんが寝たと思ったらですね私もチャンスと思ってその間にこうやってねこまごまと睡眠を取るようにしました 夕飯の、ね、時間になりまして今日の夕飯はね、まあ、いつもみたいな感じですけど今日の夕飯は、ね、これですねいただきます このククリニックはですね朝に1回夜に1回看護師さんが部屋まで来て検診をしてくれるんですけれども今は夜の検診を待っているところですちなみに今私が手に持っているのは「Kindle p a ペーパーホワイト」という電子書籍なんですけれども赤ちゃんが、ね、寝てると部屋を、ね、明るくできないのでそういった際に、ね、この電子辞書はとても便利で持っててよかったなと思いました。 さあこれが今日最後のミルクタイムです新生児との一日を動画にまとめてみましたけれどもいかがだったでしょうか最後まで動画をご覧くださりありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうアビアントー